サイモン今日は風邪ひいて声が枯れてるけど収録頑張ろうね地球温暖化の原因について少し話しさせていただきます私は専門家ではないので英語の講師です一応かなり大雑把に重要な点だけですが昔昔昔昔昔昔昔 昔, 昔, 昔 138億年前にビッグバンという爆発があって宇宙は誕生した。Happy birthday to universe! そして46億年前に地球は誕生した。Happy birthday to you! 地球が誕生した後、火山活動によって二酸化炭素が非常に多かった。二酸化炭素って温室効果ガスだから、何それ温室には太陽の光がグラスを通って中の空気を温めて、冬でも野菜を育てられる。と同じように、二酸化炭素は太陽の熱を大気に保つ。ほう二酸化炭素が多いと地球の表面が熱くなる。だから、 誕生したばかり地球の表面温度は非常に高かったしばらく何も起きなかったけど35億年前に11億年ってしばらくなの原始の生命が誕生した文字通りに歴史最初の誕生日 Happy birthday to birthdays もうちょっと時間が経って32億年前に3億年ってちょっと海の中に光合成する生き物が誕生した Happy birthday to! よく浮かんでこない。 光合成する生き物これは地球の歴史でとっても大きい光合成する生き物は日光と二炭化酸素と水を吸い取って体を作る酸素は吐き出すけど炭素は体の中に残る生き物は生きて子供を作って死ぬやね私もそう繁殖ができて今年45歳になるから人生半分終わってるかなやば急がなきゃこの現地生命は生きて 子供を作って死んで海の底に沈んだその子供も子供を作って死んで沈んだその子供の子供も子供を作って死んで沈んだその子供の子供の子供も生きて子供を作って死んで沈んだその 子, の子供の子供の子供も子供を作って死んで沈んだその子供の子供の子供も子供を作って死んで沈んだその子供の子供の子供の子供の子供も子供作ってもういい意味がわかるでしょ何年も続いたこれ海の底にどんどん炭素が入ってる死体がたまってきてそうになって年月が過ぎいろんな複雑な科学プロセスによって 変化して石油や石炭天然ガスの化石燃料になった。だから化石燃料という死んでる生き物でできているから死んでる生き物 なんかか日本語おかしいまあつまり光合成する生き物は大気から炭素を吸い取って地下の下に埋もれてくれたこのプロセスは数億年続いて大気から二炭化酸化炭素が減らされ地球の温度が下がってきた生き物がますます増え進化しさまざまな種類になってやっと20万年前に我々人間は誕生した「ハッピーバーテデートゥーこの歌を歌える人間」狩りをしたり野菜を育 て, て農業を始めたり都会を作って文明を作り出してマンモスを絶滅させたり戦争したり 奴隷を捕まえたりまあ、本も書いたり、医学を考え出したり、地球の歴史の研究もしてきた。そして150年前に産業革命を起こした。その時点から始まって、現在までますます増やして、産業活動のために我々人間は、地下に埋もれてる炭素を掘り出して、燃やして、大気に戻してる。これを続けるとどうなると思う大気角の炭素が地下に埋もれて、温度が下がってきたその炭素を燃やして、大気に戻すと、また熱くなる。これはいい考えなのいい考えじゃないよね。今の地球の温度を保ちたいなら、化石燃料を燃やすのをやめないといけないですよ。 じゃあ簡単ですね。よかった。もっと難しい問題だと思ってた。よし、化石燃料を燃やすの。やめましょうね。はーい、皆さん、やめましょうね。はい、やめてください。はいはいはい、やめてやめて。はい、やめないといけないですよ。やめて。はい、やめてください。えやめないのでも、炭素。地球温暖化。2018年の3から6倍。 I am n Oh, shit. <laughs>